皆さん、こんにちは。スタジオワディのワディです。今回は、スノーピークのシェルフコンテナのカスタムをしていきます。もともとシェルコンは持っていなかったのですが、いろいろとカスタムパーツが手に入ったので、2台一気にやってみることにしました。この動画では、塗装、グリップ交換、レッグの取り付け、ネームタグの作成を行っていくので、よかったら参考にしてみてください。 今回用意したカスタム用の材料はこちら。まずは塗料です。これはグラインドロッジがストークに特注したシンオレンジというペンキです。次にバリスティックスのシェルコンレッグ。グリップは H&O とロックフィールドエクエプメントのものを。ネームタグはレディービートルデザインさんに作ってもらったステッカーを使っていきます。まずはシェルコンの分解です。 ググリリッッププをを交換すするるために元から付いいいてて木製のグリップと金具を外していきま足もクラフツのグリップなどを使う人も多いのでこういったカスタムは見たことが多いかもしれませんこの作業がかなり大変でしたというのもペンチや金切りバサミなどでは全く歯が立たなかったからです最初にグリップをノコギリで切断します 金具の内側を切ってあげるとこのように端っこだけが残りますこのサイズになったら金切りバサミなどで無理やり残った木を破壊することができます今度はグリップを止めきいた金具を外します僕はルーターで切断することにしましたルーターを使うと簡単に切断できますただ何個か切断したところで 手持ちの刃が全てダメになってしまったので他の方法も試してみました2番目の方法は金属ヤスリです引っかかりがある部分を全て削れば取ることはできるのですがこれはかなり時間がかかりました3番目の方法は電動ドリルで揉むことです手持ちのドリルの径がイマイチで時間がかかってしまったのですがグリップを切る手間がなくこれが一番楽かもしれません 無事にグリップが外れたので次に部品を外していきますグリップを支える金具は六角棒レンチで簡単に外すことができます足のパーツは内側に金属のカシメが付いているのでマイナスドライバーなどで取り除くと簡単に外すことができます最後に底を支えるゴムですこれは内側からネジで固定されているだけなので簡単に外すことができます 全てのパーツが外れたので塗装の準備に入ります今回塗装するにあたり上下で色を塗り分けることにしましたそのため境界となる部分にまずはマスキングテープを貼っていきますマスキングが終了したので塗装面をヤスリで足付けしていよいよペンキを塗っていきます塗装の作業は工作好きの長女が手伝ってくれましたペンキは筆で 凸凹や細かいところを塗っていきローラーで全体的に塗っていきます初めてローラーを使ったのですがなるべく薄くを心がけました新オレンジがすごくいい色なのですでにテンションが上がっています塗装後は丸一日乾かして2度塗り、3度塗りを繰り返します薄く重ね塗りを繰り返すことで 剥がれづらい強い塗装になります最後に数日乾燥し無事塗装が終わりました次にネームタグを作っていきますレディービートルデザインさんがナイリのシェルコン用ステッカーを作成してくれるので頼んでみましたこれをまずはマグネットシートに貼り付けます 貼り付けたら余白のカラーの部分で四角くカットしていきますこれで好きに付けたり外したりできるネームタグができました今度はカスタムグリップを取り付けますグリップは2種類用意してみましたグリップの取り付けは元々のグリップを固定していた金具の穴にネジを通して固定するだけなので特に難しいことはありません 次にシェルコンレッグの取り付けですこのキットには元々のパーツに類似した部品と高さを変えるための足が入っています元々のパーツがはまっていたところに部品をはめ込み内側からネジで止めます次にパイプ状の足をネジで取り付けます ネジは六角棒レンチで固定できるようになっています。あまり締めすぎると足が硬くなるので、ほどほどで大丈夫です。足のパイプに設置面用の部品をはめれば出来上がりです。最後にグリップ周りのパーツを戻して終了です。無事カスタムが全て終了しました。塗装も綺麗にできていて、自分としては大満足です。 今回一気にシェルコンをカスタムしてみていろいろなブランドのパーツを触れることができてとても楽しかったですシェルコンはカスタムパーツが豊富なのでさまざまなアレンジができるのも魅力の一つではないでしょうか塗装後はステッカーを貼ってみましたいろいろなブランドのステッカーを集めて少しずつ進めていく予定です今後天板の製作をする予定で これも面白いものができたらと設計をしているので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。